皆さんこんにちは簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます今回はシリーズでアップロードしております2018年度11月15日全国発売予定はいこちらレッツゴー最高ガズの2枚組 CD の中からの全曲解説動画をシリーズでアップロードしております本日やる曲はこの CD の4曲目に入っている曲「さあ歌え」という曲この曲はですね おおししゃゃれれれででで、す。す作ったおしゃれ曲ですよこれは。でえっ、ー、とこの曲もちろんね、えー、し CD ってこれ CD なのになんでこの本のスタイルなのとかどうして二枚組なのとかこの説明あと、えー、さっきも言ったんですけど全曲ねこの9曲入りなんですけど全曲あの音源大公開やレッスン動画えのーえー、大公開なんですよ。それを一枚のホームページにまとめております。 ここにリンク貼っておきます。この CD のことはすべてこのホームページに書いてありますからね。まずそこで使い方などちょっと見てください。あと全曲解説、音源もフル公開ですから楽しみにしておいてくださいね。はい。で、えー、この曲もちろんあのガズのオリジナル曲なんでまだ皆さんご存知ないでしょうから、いつもはね、簡単バージョンやってからかっこいいバージョンっていう流れですけど、このシリーズに関しては最初にかっこいいバージョンというか、まあ、完成形を聴いていただいて、後で 初心者さん向けけのレッスンン CD バージョンをお届けしたいと思 い, ます、はい、い, いですよこの曲はちょっとおしゃれになってます16ビートさ裂でちょっと難しいですけどねまずはですねそのかっこいいバージョンの「さあ歌え」皆さんコードと歌詞を見ながらどんな感じか聴いてくださいはいどうぞ おししゃれでしょすごく。まあなんというかね本当なんかビーチサイドおしゃれなビーチサイドをイメージしてなんかみんなでさあ歌え。 まあ大きい声でみんなと一緒にセッションしたいなこの曲を皆さん覚えてください一緒に歌おうよはいで今のはすごく難しいでしょだから初心者さんはこの時間まで早送りしてくださいこの時間までそうしたらそこから、えー、レッスンページレッスンページ簡単バージョンの、えー、解説に入っていくんですけど、えー、今ちょっとさらっと楽譜は見せますでこの楽譜なんですけど CD 買っていただいたらこの本の中にこの楽譜入りますからね、えー、まあそれでもちょっと見て頂こうはい。 見てメジャーこれあんまり出てこないね普段はあとで解説するからとりあえずメモっといてくださいはい一時停止でテロップも出てるからまあ示し合わせながらはいこれ A メロの2番はいでここ B メロですねほらイー急ゲアのビーチへはいいいですか ここはサビでです、ね。すすさあ歌え、さあ踊れ、歌詞、それだけ。すごいですよね。ここちょっとおとなしくなるところだなで構成としてはここから B メロいってサビへいってイントロメロディー弾いて終わるということになっております、はいえー、っとまず出てくるコードからいこうかなまずね見てください Cm7 出てくるでしょ。C メジャこれはね大文字の M でしょこれはメジャーです小文字の M はマイナーってことになってますからねこれ Am マイナ小文字でしょこれ a マイナー大きい M はメジャーです Cm7 メジャどこを押さえるか簡単ここですだからこれ初心者バージョンレッスンバージョンでもここを使いますからね本当の C はこここことここ使い分けが出てくるんで注意しておはいであとは見てみましょうか えー、C と Cm7Csus4Csus4 っていうのはねまあ C を押さえた時にここねここ音聞いてもらうと分かるんですけどねこういう感じの響きなんであの絶対入れるっていうもんじゃないですけどニュアンスで入れるとちょっとこうい う,、えー、とうねりが出てきてかっこいいんで2弦の1フレットを押したり離したり Csus4 これ使い分けますそしてね、えー、どんどんいきますよ F でちょっとここスルーする a m g 7 e ンですで このコードはね、まあ、これを外したコードは、まあ、これ超基本中の基本コードなんですけど、はい、一応これガズレレ必須コードというコードのグループ、8個のコードのグループがあるんで、必須って書いてあるでしょ。これは覚えてください。えー、とガズレレ出てくる曲、ほとんどこの8個のコードのグループを覚えていれば大丈夫という動画を以前分かりやすく、ここに解説した動画を貼っておきます。コードはここでお勉強してください。で、今日はその特別感があるコードはやっぱ多いんですけど、まず見てください。F、F、メジャー s ム、こっちも大文字の M でしょ。矢印書いてあるでしょ。 ここがキーポイントです見てください。かっこいいバージョンは F 書いてあるの全部 FM7 に置き換えて弾いてくださいと今聴いていただいたやつは全部ここが FM7 になってます便宜上 F って書いてあるけどもうごちゃごちゃするんでこれ後半やる初心者バージョンレッスンバージョンは普通の F でいいですで FM7 っていうのはここなんですよ ちょっとこれね、押さえづらいんですね。やってみましょうか。えーとね押さえる場所このボタンがついてるでしょこれ12345フレットのところの三弦と4フレットこうですねこの音いい音するやろこれ何とも言えないこの切なさこれは Fma7 メジャー7というで押さえ方なんですけど私はねこの押さえ方がおすすめです例えばこの次、もし F だあっ G7 だとしましょうコード進行がその時にこの指が先にちょっと先行できるからロスがあんまないんですよねこういう移動にもしこうやって抑えてしまうと G7 の時「よいしょ」って結構この距離があるんでまあできればこれで抑えた方がいろいろ便利なこと多いんでまあこれじゃなきゃダメよってことじゃないですけどおすすめはこの抑え方ですこれ F ベジャーステー使っていきましょうはいでコードはそうなんですけど基本的にはねこれ皆さんやっぱり聞いていただいてわかると思うんですけ軽やかな重力ビートの「茶」ですよ これみんな難しいねいつかものにしたいと思って練習してる方多いと思うんですけどかっこいいおしゃれでしょすごい。 これはね、ぜひものにしてもらいたい。いずれものにしてほしいんですけど、まあ大体、やっぱりこういうのは段階を踏まないとできないから、まずは8ビートをマスターして、16ビートをマスターした後に16ビートのチャです。この順番で、えー、と練習してほしいんですけど、どうしたらいいか。ここにリンク貼っておきましょう。ウクレレ で, できるリズムいろいろという私のホームページの1枚で、その中からまず8ビート、その次16ビート、その次16ビートのチャという動画で、だんだんレベルアップしていって、この軽やかさを身につけてください。で、いつも言ってんですけど、肘で動かしている人はね、こういうふうに弾きませんよ。肘で動か ガガチチャャしてる。やっぱ手首を使ってしないかに柔らかくこの指先もこういうウェーブじゃないけどまあほうきみたいなね軽やかでしょこう余裕がある感じでねこう体もこう四つでやらせて四一二三四4これが肝ですからねこう手首と指を柔らかく使ってこう軽やかにこのリズムが根底に流れております。はい。そしてですねサビ。 さあ歌えここも十六ビートの「ちゃ」なんですけどカッティングが入ってさらにパーカッションっぽい感じでやっているんですちょっと見てくださいね。さあ歌えをゆっくりやると「だんだんつくつたつくた」とか「とかたんたんたつくたんたんたんたつく」とかここか。 これはカッティングという技でこれはさっきのリズムいろいろのところの下の方に行くとカッティングのやり方も書いてあるけど左手で音を止めてるんですよ見ててください。右手見ててねほら左手で止まったでしょこれを早くやるこれで「だんだんつくつだんだん つくだつくだかだかここも決めた G7 でここね G7 さあ歌こういうここで決めるこの G7 は、ね「ダーダーつくだだつくだかだか」「ダーダつくだだつくだだだだねここちょっと難しい。さあえ 感じですね。つつはい、大盛りこれはちょっと難しいでその後ちょっと、えー、一回おとなしくなるところがあるんですよ「突然に現れた」えっとどこだっけあここだ「イエーイ突然に現れここはね伸ばす優しく」って書いてあるでしょでここちょっとね雰囲気なんですけど優しいんだけど16秒でちょっとかじってくるちょっとやってみましょうか「えー、突然に現れた」 こんな感じイーイ。僕らの野外ステイツスタジアムちょっとこう後半だけ16ビートいる雰囲気ですこれはこうやるってんじゃないんだけどなんかこうゆっくりだけど16ビートの香りをちょっと感じさせるというかねはいえー、であとは繰り返しですねはいやっぱりこうサビのこのカッティングが難しいかなということですこの曲は言っときますけどこの「さあレッツゴーさあの CD の中でもかなり難易度高い方に入って 入る曲だと思いますんでね皆さん、えー、ぜひ調整してみてくださいはいじゃあここから初心者向けレッスン CD バージョンの解説いきたいと思います、えー、さっきも言ったんですけど、えー、初心者バージョンの人はこの普通の F でいいですからねこれもしじゃあチャレンジしたければもちろん F メジャー7でもいいですよこれはシンプルに四つ引きでやってますいつものように、えー、で解説しますこっち側からの、えー、ヘッドホンをしたとして皆さんこっち側からは カッカっていうリズムをキープするためのガイドになるクリック音と歌しか入ってないなこっち側のスピーカーからはこっち側のイヤホンからはウクレレだけが入っておりますちょっと弾けるようになったら、えー、こっち側の耳だけ聴いてクリックと歌だけ聴いて自分のウクレレの演奏でセッションしてくださいはいで両方聴きながら16ビートバージョンでやるとアンサンブルになるしウクレレだけの練習したい人は4つ弾きでここだけ聞いてもらうと。 いろんな使い方ができます。あなた次第でいろいろ工夫して右左ヘッドホン使い分けて練習する。これが面白いことになってます。じゃあレッスンバージョンの簡単スペシャル四つ引きバージョンの方、はいどうぞ。 「おやがいビーチスタジアム」 4つ弾きだとまただいぶ表情が変わるということでまあ、歌と歌は一緒なんですけどねほぼなんかほんと不思議ですよね音楽ってリズムとかその様子によってまだいぶ見え方が変わるんですけどどうですシンプル簡単バージョンだったらできますよねこれはねはいやっぱ曲の雰囲気この心持ちが一番大事ですからね楽しんでいってくださいはいではさっきも言ったよこの「レッツゴー最高」「究極入り」ですよ「究極入り CD」この究極を覚えてあっちこっちのイベントでみんなで歌いましょうこれはね私が作詞作曲してても権利も持ってますんでどんどん 勝手に引きまくってアップロードしまくってください。オーケーですから。オーケー。ガズレレはそういうのオーケーです。はい。なんでねも気楽でしょ。僕たちの音楽って捉えてください。まあガズレレの方の合言葉の曲になればいいな。バイブルになればいいなと思っておりますので皆さん、えー、一緒にさセッションしよう。あちこちで。はい。じゃあ今回あでホームページ見てください。ホームページに最新情報いつも出てますからね。リンクもここに貼っておきます。ガズレレドットよろしくお願いします。ではさあ歌いやってみました。さよならバイバイ。うい